平成28年8月31日阿蘇市で夏目漱石雷遊120年を記念して熊本地震阿蘇復興祈願講演会が開かれました。まず、午前中、阿蘇市内巻町内の夏目漱石ゆかりの場所を見て回るジオツアーが行われました。ジオツアーにはおよそ40人が参加。ジオガイドの案内で。 松尾芭蕉の苦碑がある満徳寺や宗府館の嘉碑漱石が内の巻温泉に宿泊した際最初に訪れたとされている妙行寺などを見て回りました午後からは漱石が宿泊した三王閣で小説210日に見る阿蘇火山と俳句についての講演会が開かれました阿蘇火山博物館顧問の須藤康明先生が 漱石が見た阿蘇火山と題してスライドを使って講演。須藤先生は漱石が阿蘇山を訪れた時には火山活動が活発だったことが、210日の小説に書かれていると話しました。また、県立第二高校の尾形博明先生が210日と漱石俳句と題して講演を行いました。この講演会は夏目漱石が。 旧第五高等学校に赴任する2年前に阿蘇で2度の大地震が発生またその時期に中岳も大噴火していることから自然災害に見舞われた阿蘇を夏目漱石の目を通して改めて見つめようと阿蘇ジオパークガイド協会が開いたものです講演会にはおよそ70人が参加して2人の先生の夏目漱石に関する話に熱心に耳を傾けていました